さあ続いては福島県から縁結びの皆さんですそれではお願いいたします会場にお越しの皆さんおはようございます皆様と笑顔を結びに来ました縁結びと申します踊りと歌そして手話に注目してください手拍子とお心拍子よろしくお願いいたしますこの時代の 君に笑顔がある。 好好